いただきますごすあー気持ちいい、はい、ということで今日は千葉県浜崎温泉にやってきましたなんとのどかなんですねめちゃめちゃ千葉県にこんなところがあったんですねなんですけどこちらなんですがどう見ても。 農家みたいな感じなんですよね。<笑>でもこの中に温泉があるそうなだでちょっと行ってみようと思います。こ<笑>の農家の田中の家みたいな感じになっちゃってるんですけど大丈夫ですか？見てください。<笑>見えますか？ 多分こちらが温泉だと思うんですけど民家みたいなんですけど行ってみたいと思います。はい、ということでやってきましたまさき温泉入ってみたいと思います。 フォーグメン。<音楽><音楽><音楽> はい気持ちいい、うん。見てください。この手作りな感じ。はい 昼間だからいいですけど、夜ならちょっと怖いかもしれないですね。でも素敵。はい、めちゃくちゃですね。つるつるするんですよ、こちらのお湯が。ツルツルすべすべしていてですね、千葉県にこんな人があるなんて知らなかったです。すごいね。わかります窓すら手作り感です。 おじいちゃん家、おばあちゃんちに来た感じになりますすみませんはい、ということでですね今日は千葉京の先王さからお送りしましたまた次回楽しみにしてくださいバイバイあ、チャンネル登録よろしくお願いします